遅くなるよーって来てん、ね、で、大変な頑張って今から帰る翔太頑張ってね。愛してるよ。愛してるね、業だってえー、かわいいねー。さあ、始まりました少量チャンネル翔太ですりょうです少量でーすはい今日は、うん何をするかと申しますと、はい皆さん、やってる。うん。絶対やってる。うん。LINE を、はい。 公開しますイエーす<笑>というわけで今日はですね、はい、その LINE をあの今までザーンって出したことないでしょないと思う。ないじゃない。うんうんうん、ないの。だから、うん、僕らが普段どんな LINE をしてるのか、うん、冷たい LINE をしてるか、うん、それともめっちゃエロティックエロティックな<笑><笑><笑><笑><笑><笑> LINE してるかもしれないし、<笑>もしそうだったらやばいよね。やばいよね。うん、っていうのをね、うん、ちょっと見せれればいいかなと思ってます。イェーイ。 で俺の携帯はいつ変えたかな ？1 年ぐらい前に変えてて、そうだね。寮の携帯に返して。 ってか、多分、動画を撮り始める前からじゃないうん。もう、カウンこれだよね。カバーもずっと、うん、これなのここ、ほんとは黒だったのに。<笑>あ、そうだよ。そう。はげてもう白になっちゃうくらいずっと使ってる。だからもう、さっき、その LINE をこうやって見返したら、どこまでも出てくるの。だからもう、この中に僕らの恥ずかしいものが全て詰まっております。やばいね。それを公開しようと思います。イェイイェイ。えー うん、というわけで、うん、まあ、とりあえず最初は最近のやつから見せていければいいかなと思ってるんですけども、うんうん、とりあえずね、どうしようかな。最近、まず日付は、3月の7日。2、3、3週間くらい前のやつかな。そ,、ね、それがこんな感じです、ね。<笑>この文面からしてね、翔ちゃんの節約家魂がすごく見えるよ。<笑> この時の LINE で、なんで自分が駅まで迎えに行くよって自分から言ってきたかっていうと、自分がペイペイで払うことによって、ポイントがもらえるかなっていうに、<笑>そのために迎えに行くよっていう内容ね、これね。しっかりしてんなー<笑>ーまあそのおかげでね、うん、あの、うちの家計が保たれ、保たれてるっていうのがね、あるんだけど。迎え行く時もあるんだけど、うんうんうん、迎えに行く理由ってあんのかなとか思っちゃって。あー。俺ね。<笑>まあ長年ね、迎えに。だだだだだだ 来て、て、うん、ふと思った、思っちゃった。そう。しかも、うん、結構家から全然近いのね。あ、まあそうね。うん。駅が近いから、うん、だから別にそんなね、うん、なんか、迎<笑>えに行くほどの距離でもないな。<笑>ちょっと身に出せなかった、俺の、得さが。<笑><笑>だから、じゃ何かしら、理由をつけて、迎えに行くメリットがそうそうそう。うん。あ、それはもう、電子決済。<笑>終了。 ポイントゲット。だったいない<笑>っていう、あれだよね。確かにね。もう本当に思ったもんね、この時。ああ、もう、しっかりしてるっていうか、<笑>ケチだなって思ったん、ね、だよ。だ<笑><笑>これとかさ、その方がポイントたまるし、お得。かっこ俺は。<笑><笑> 自分のあれだよ、ね、も う, うん現金で払うくらいならペイペイの方が得かなと<笑><笑>まあ俺も受け入れてるから<笑>そうだね分かったーっつって<笑><笑>これでまたさ俺がさなんかさ冷たいやつみたいないやいやいやいやしっかり者っていうのがね皆さんに伝わってると思ううんそれ<笑>、うん、大事よまあそれが最近のやつかなあと、ね、最近のうちらの LINE で面白かったやつだねうん 側 か, からが、うん、じゃあ続いてまあ、ちょっと前かな、まあね、ちょっと前ぐら い, ぐらいかな次が、うん、これこれは多分怪我した時かなあ そうだ。そうそうそ う, そ う, そう。そうだ。包丁で指切ってる時の。結構指切りやすくて。うんうんうん、<笑>俺、そうだよね。その時。で、絆創膏買ってきてって言ってね。そこまで俺ら多分、顔文字使わないよ。あ、そうかも。うんうんうん。うん、でも一応スタンプは使うの、うん。しょうちゃんこのさ、もうこのなんていうの、うん、なんだっけこのキャラクター忘れこれは金平、うん、あった。かなへそうだ、かなへいのスタンプめっちゃ使うよね。うん、そう。そう<笑>しかもこのスタンプチョイスがさ、<笑>容姿いい子だって<笑> どこから目線だ<笑>そうだ、ね。確かに。すごい上から目線だよね。<笑>いやだなぁ、もう。また、なんかこんなことばっかりっ。なんかお、俺がさ、なんか親みたいな感じだもんね。なんか、パスコ、箱の中に入ってないでしょみたいな、はい。あ、見てない。あったー<笑>よし、いい子が。終了。いいね。うん。いいと思う。うんいい、ね。いいね。かわいいよ。かわいいでしょ。うん。 じゃあ、続きいきますね、うん。次が、はい、ちょっと、うん。遡って、2018年までいきましょう。もう2年前。そうだね、うん。2018年7月かな。あ、3年前になるのか。そうだね。おお、すごい。動画始めてないか。あ、そうだ。始まってないや。動画始める前の、うん。ラインだ、うん。そうだね。うんうんうん。が、これ。うん。てかさ、待って待って待って。忘れてた。これ、まずさ、この、 後ろのやつ突っ込まないの<笑><笑>この三真ね、うん。もう多分ね、今まで見てる人はすごく気になってると思うよ、うんうん。うんうんうん。<笑>これはこの写真。えっと、右がトトロじゃない。左は俺なんだけど、うん。そうそう。まあ、トトロの真似をして。 そ う, そう時のやつだから、これは。あのね。福岡だ。そうそう、福岡旅行に行った時だから、<笑>この写真自体はね、多分あの、2018年の、11月の披露宴の後のやつだからそだ、ねうん、そこから変えたんだよね。そ う, そうそうそう。うん、そう、あったね、これ。そうそうそう。<笑>うん、でも3年くらいずっとこれ。そうそう。いや、この翔ちゃんがね、めっちゃトトロにそっくりなのよ。<笑> かわいい。ありがとう、ありがとう。じゃあこれ読むか。うん。うん、まあこんな感じで、もうこの時からパスタっていう風に。うん、もうね、ずっと言ってるよね。 パスタ、パスタ、パスタ、パスタ言ってる。いまだに言ってるからね。すごいと思う、俺。しかもね、ジェノベーゼ。ジェノベーゼが好きだった。好き。今も好きなんだけどね。おうおうおうずっと変わんないんだよ。好きなものが。変わんないよ。変わんない。本当に。当に何食べたいって言ったらさ、うん、パスタって言われパスタって本当に変わんない。<笑>外れないんだもん、パスタは。も う, もうだから、ね お, お米、お米みたいなもん。あ主食みたいな。主食、うん。うん。また俺のね、作るパスタが美味しいからでしょ。う<笑><笑>はい。続いて。 えええひょ<笑>うにょう続いて。<笑>はい。これもパ、これもパスタだ。<笑>次もパスタだな。うん。パスタ晩ごはんどうする<笑>食べるよ。何がいいパスタペロ。<笑><笑><笑>いいね。かわいい ね, ね。この時はね、まだね、あの、今から帰るよとか、晩ごはんどうするとか言った時の返事がまだね、しっかり来てたんだよね。<笑>今はね。待って、今どうなの今はね、なんか。今。 俺も食べたからいらないとかね。<笑>そんなことないでしょ。いやほんとだって。そんなことないよ。家で待ってる。みたいな、そういうのなんか冷たいなんか。今から帰るよ。家で待ってるね。お疲れ様です。<笑>いいじゃん。別に普通じゃないいやー、これはまだマシな方よ。ほんと冷たい時はほんと冷たいから、ね。<笑>でもそうだね。今から帰るよ。<笑>オッケー。<笑>もう、文字打足すでスタンプで返すってね。<笑>そうだね。うん。そうだね。だいたいもう超めんどくさいよね。<笑>めんどくさがってるよね、それ。<笑>終了。じゃあ続いて。うん。 次がこれ。これ多分もっと遡る。いつ か, ななか忘れちゃったの。でも2000の。でも2018年4月って書いてあるから。う, うん。何かいるーって言って。なんでこのコーラっていうのが疑問系なのコーラ。あ<笑>、コーラが。うん。死で言えばコーラみたいな。<笑> そ, うそうそうそう。<笑>大きいのって。この違い。<笑>かわいい。かわいい。 <笑>だってこのうさぎの大きさ知らないしさ<笑>。<笑>かわいいね。なんか、人間で言ったらその大きさはも 1.5 リットルだよ。<笑>そうだね。うん。<笑>こんくらいラ<笑>かわいくないこのスタンプ、うん。かわいい。ねえ、未だに使ってないや。もう。これは見てないかなあれ、もう、使えないかなわかんないけど、使ってないんだけど、うんうんうん、まあそうね。うん。懐かしい、ねまあ。全体的にしょうちゃんのラインかわいいんだよな。ほんとよかった。うん、<笑>次が 2000? もうだいもう、4年前くらいの。うんうん、17年、うん。うん。多分これは、翔太が仕事で遅くなるよっていう時のやつだよね。うんうん、遅くなるよーって来てん、ね、で、大変な頑張って、今から帰る。翔太頑張ってね、愛してるよ。愛してるよだって。最近なんかもう LINE で愛してるよとか送ってない気がする。ええ。ー。なんかしかもさ、このスタンプ古くない確スタンプっていうか。 愛してる、りょういちだって。ええー、かわいいね。りょういちとか言わないよね、最近。言わないな。 あ、言うかな言ってないよね。言, な言わないとう。うん。愛してるとかも、なんか、言わないね。聞かない気がするも。も、うん。まあ、そうだね。こういう時もありました。インではねありましたよ、こういう時も。うんうんうん。いや、なんかね。可愛 い, いね。なんか初期って感じじゃない、うん、付き合ってさ。確かに。こういう会話してないなぁ。うんうんうん。ね、してないよね、最近、ね。してないね。しなくなるよ。うん。ちょっと今度送ってみよう、愛してる。つって。<笑><笑>そしたらさ、なんか変なスタンプで返してる。そうだね。いや、こういう時もあったんだなぁ。<笑> 終了 は, ーいはい。次。りょうちゃんいないときでも、一人で寝てるかも。俺が仕事でいないときなのかな。うんうんうん。いいよー。やったー。<笑>知らないやつ連れ込むなよ。<笑><笑><笑>そしてこのスタンプ。へえ。ー。<笑>このスタンプ未だに使うもん、俺。ああ、隠れるやつ。隠れるやつ。<笑>これめっちゃいいよね。そ<笑>れいいよね。<笑><笑>そしたらマジつって<笑>俺が<怖>す。俺、怖っ。 ええー。うん、あったね。いいね。こんなね、冗談、言い合ってたんだね。懐かしい。最後。うん、最後だね。次。うん。最後は、はい、俺さ、さっきさ、この写真見てさ。うん。まあいいや。ちょっと見せるわ。うんうん、さっきにあそう見。見せるね。見、う、ね、ん。見たい見たい。ダン。うーん。ど、ね、<笑>っかし、誰ね。誰若っ。若いの。俺はそんな変わってないんだよ。うん。へへへ。ほっそ。しかもさ、またその後がさ、 うん、翔太、何大好きだよ。<笑>俺も。えー、かわいいなぁ。<笑>かわいいねー。ほのぼのするね。昔のミルトで。いいねぇ。顔全然変わってないね。変わんないよね、俺ね。すごくない 俺、さ、20代の前半から今後半になって、うん、やっぱその時って多分変わりやすいんだよ。あっと。そうかもね。でも、うんうん、量はもう30代じゃん。うん、もうこの時もね、30中ばとかだから。そうだよね。うん。変わらないね。変わらない。頑張ろう。もっと頑張ろう。40代になっても頑張ろう。う<笑>頑張りましょう<笑>ひょうにょう。というわけでですね、うん、今回は LINE を 大公開しちゃいました、えー、いや面白かったうん懐かしかったし、はい、ね、うん、懐かしかったし愛が深まったと思いました<笑>いや思い出したね、うん、昔のなんか気持ちそうそうそう、うん、よかったこんな感じだったなと思ってね、うん、ちょっと明日からのライン楽しみにしてるね、うん、マジかよ<笑><笑><笑>はい、はい、というわけで、うん、今回はここまでにしたいと思います、はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンお願いします印刷いただくとこもお願いしま す, しますではまた